次2個目経営の話いこうと思います経営の話いこうと思うんですけどあのー、4か月目ですよねどうですか皆さんやってる字吐いた<笑>えっとですね私はやっぱすごい事業家としてのマインドセットすごい大事にしてて 今年1年は私にとってチャレンジでありました。なぜなら、あの、新しく一つ事業部を設立したんですね。で、その中で、あの、外国人の人と一緒に事業を起こすということにチャレンジした1年だったんですね。もう、あまあ、2月ぐらいから、もう私、仕事なんですけど、2月ぐらいから、いろんなやり取りが始まっていったんですけど、もうね、地位吐くかと思いました。全く寝れない。忙しすぎて。で、それが、まあ、大体、まあ、もちろんですけど、1日も休みのないのが大体3か月から、まあ、 <笑>あの半年は続きましたねあのなんですけれどもあのだから皆さん01立ててるじゃないですか私も01やってるんですよ新規事業って01なんで立てたりとかどうやったらキャッシュフローになっていってね事業になるのかってことに最初にどれぐらいのパワーがいるのか私何回も経験してるんですよ6つぐらい作ったから事業自分で。 でだから皆さんが整体ゼロ一でねどのマーケットどの子にやっていくのとまあ私の中では自分の中で新しい例えばブランドとか作ことって結構同義なんです。でそう思った時にあのどういうふうにじゃあどんなマインドセットでゼロ一のフェーズのこう経営者としてねやるのかなんですけれどもまあ一言で言うと寝ずに<笑>あのどんな場所でも泊まれて飯食わんくてもずっと 何かあった時に最後に全部自信あ自分が責任を取るつもりで、まあ、働けないとまあ無理ですね一言で言いますけどなんで経営の世界でこ、ね、ことを起すすってむちゃくちゃゃくパワーいるんですよなので最初の時点のパワーで絶対にまあ何日か寝ない状態になっても根詰めてあれたりだとか。 あとはもう寝る場所とかがねもうたくよくわからないから床の上で<笑>床の上で寝てもうたとかもう疲れ果てて何もできなかったとかってなることって良いと思うんですけどまあ私いろんなね学生も警察でもまあそれははっきり言って当たり前そんなことそんなことをやらずにことは起こせんでそれはやっぱりあのまあやれって言ってるわけじゃないけど一事業家としては大事にしてる考え方ではありますよねでそれぐらいはいやいややってきたし また何か新しくやるなら、まあそれまたやりますね。何回でも別に寝ずに働き直したりだとか、まあ飯食え、忙しすぎて飯食うの忘れてたらしょっちゅうとかですよね。まあ、なりますけれども、まあそれでもやっぱり、まあ事業をまあ起こしていくということは、そういうふうなパワーがね、まあそもそもいるんですよって、そういうジャンルです、これ。私がそうじゃなくて、もう全産業、全ジャンル。一緒になってるわけなんです。で、そう思ったときに、まあ4ヶ月目とか、 そういういいうな形ななのかもしれないですけど、えー、まあオンラインの方も含めてですけどあの結構人生って変われるチャンスってあんまないですよ個人的に。でやっぱりこうあの皆さん投資されてこられてるんで何かグッと変えなあかんなっていうふうに思われて入ってこられてると思うんですけどそのベクトルって結構ね作れないですね自分一人では。自分一人ででは作れないのでじゃあやっぱり 私個人的にはあのー、この半年かまず燃え尽きいてほしいなとは正直思うんですよ。で燃え尽きれないなって思う決めるのは自分だからね。あれはやりきったかどうかの最終判断は人にどう言われるかじゃなくて自分が決めるからね。だから結局今皆さん子供がいたりとかお金がなかったりとかね奥さんがどうのこうのとか週末会議だからとかもうありとあらゆる環境は絶対あるんですよ。 そう当然、全員そうです。私も結婚して子供ができてってなると変わっていくことよく分かってるんです。なんですけれども、その限られた時間の中で自分でやっぱりこう、燃え尽きれたなっていうふうに思えるようにはしてほしいなと思いますね。まあ、その高校野球とかじゃないけど、まあ、最後の大会とかじゃないけど、私は個人的にだから、もしこの中でね、まあ、オンラインの方も含めて、ちょっとまだ行動できてないとか、あの、やらなかんこと分かってるけど、まあ、ちょっと自分に言い訳してしまってるっていうのがあるなら、 もうやっぱこの半年とかで走れなかったら次のきっかけはまあ与えてくれないですね誰も。でまあ私が一番いいと思うのは、まあ、そこでやっぱりね成功したか失敗したかぶっちゃけどうでもいいんですけど走ってやりきれたとかもうこれ以上自分には絶対嘘そつけへん状態作ったって状態に全員やっぱしてほしいなって強く思いますね。 でそうじゃないと一番大事な起業家気質である経験ができないことになるからこの半年間で起業家気質であるということは私さっき言いましたよりもう床の上で寝てて飯食うの忙しすぎて別れてたとかね一日も休みないのが何日も続いてたとかも普通にやっぱ起こりますで、まあ、事業とかことを起こすっていうことはもうそういうことでもうでっかいパワーを全部こう注入するということがねまあ実はそれが ゼロイの人たちの一番やらないといけないこと、だから大量行動だどうとかって言われてますけれども。で、その時に思うことは何なのかって言ったら、あの、やっぱり。知識はいらないですね。で、人間は、あの、いろいろ知識が入るとですね。分かるようになるんですね。こうやったらこうなるとかって。なので、あの、あまり知識つけなくていいと思いますよ。もうとりあえず。まあ、チラシポストに入れたらいいんですよ、今は。 で、私がじゃあやった時にそんなね。今みたいに youtube とかでいろんなも の, のノウハウを待ってたかったら皆無ですよね。どう思ってたのか？って言ったら絶対に潰さんですよね。絶対に今から俺がやろうとやってることが何かを証明するって納得できるまでのところは絶対に。俺は諦めへんってつもりをやっぱ持ってたよね。で持っててやり切ってたら勝手に結果出たって感じですよね。 でそれしかないですよ、今のフェーズは。で、皆さんの今持ってる武器何なのかって言ったら、いや、もう、情熱だけですよ。情熱と、もう、信念だけですね。そこだけが、皆さんの今の武器。で、逆に、まあ、起業してうまくいったりとか、売り上げたったりとか、ちょっと忘れていっちゃうからね、そういうのね。忘れていっちゃうけど、でも、今にこのフェーズで、皆さんが持ってる唯一の武器は、まあ、怖いもの知らずで、どこにでも突っ込んでいけることですよね。 でどんどんどんどん実績が出てきたりとかお客さんが増えてきたりとかスタッフさんが増えてきたりとかすると、まあ、正直やんちゃはできなくなってきたりとかするんですよ。でするんですけれどもはっきり言いますね。皆さんに守るべきものはありません。今は。もう何も今から事を起こすから子ども家族大事当然でそうじゃなくて事業家として守るべきものはあるのかないです。はっきり言いますね。だから攻めるしかないんですよ。防御とか様子見よって選択肢はなくて今の時期やることは 攻めの一手。で、その攻めの一手の攻撃力をマックスまで上げ続けること。ただこれだけ。で、攻撃は最大の守りだとか、今、そのことどうでもよくて、もう攻撃することだけ考えといてください、自分のマーケットに。マーケットっていうね、この仮想空間に対して、どうやったら自分が一本引けるのかってことに対して、もうね、攻めの一手だけを今やればいいから。で、それをやりきっていって、一本、あ、こうやって集客できるや、新規にならないってことを、 掴む体験を早押してほしいですね。早押でコロナがどうのこうのとかでね、あの感染したらどうの分かってるんですよ。分かってるんですけれどもあの、もうしょうがないです。頑張りましょう。コロナ厳しいの、そんなん全員そうです。けどあの、はっきり言いますね。攻めてください。今は。守らなくていいです。ただ、事業家として必要なことは、今そこで全パワーを。 事業を起こすということに全部集中できるかどうかですね。なんでギアをね、車のエンジンみたいなもんで、皆さんって潜在的にまあ年齢がどうとかね、また体がどうとかってまあそういうのもあるかもしれないんですけれども、死ぬ気でやったらどこまでスピードを出せるか自分にあったことあります？まあ例えば大学の受験だったりだとか、あのまあ高校の時スポーツでねすごいこんだけやり切ったってまあそういう経験があると結構ラッキーです。それぐらいまで自分は。 詰めてもあこの体持つんだとかねここまで作業量できるんだってことがあの思っておられてそういう経験ある人は結構強いこういうシチュエーション で, でもやっぱりそういう経験もしたことない人もいると思うんですよここまでせなあかんことなんかっていうふうに正直、まあ、思ってしまうかもしれないんですけど特にまあうまくいってない人ははい。 なので、まあ、自分の車が120キロでしか走れないと思っておられる方がいらっしゃるかもしれないけど、まあ、実は200キロ300キロまで出せるんだっていうところを一回ちょっとやってほしいですね。でそのマックスフルパワーまでやる上限が分かっていればそうだな、まあ、いろんなものがコントロールできるようになってきますね。 自分にとってこのトラブルはどれぐらいやばいのかっていうふうなランク付けができなってくるのでそれでどんどんどんどんことがうまくいくようになってきます。ですので、すのいいろいろ成果を出されて